悲しくら、えー、いニュースが多かったかなと思いますお祭りでよさこいで元気にできるか今年のテーマ「フジワビッグバン」えー「よさこいでお祭りで日本を元気に」と歌ってはいますが本当にお祭りでよさこいで元気にできるのか正直わからないところもありますだけどこの4分半で今ここにいる皆様の笑顔が見れるのではないか一瞬でも元気になった もしかしたら明日辛い日々が待ってるかもしれないんですけれども、また頑張ろうって思えるような演舞を、ライブぐらい一度でしたいと思います。皆様と一緒にこの4分半楽しみたいと思います。全力でこの会場元気にしたいと思います。よろしくお願いします。少々お待ちください。 WAAAAAAA 摩おろし 一つ生きた証をナルコに刻め。空を見上げりゃがら。 では舞香村の皆さんありがとうございました。